今年も買ってまいりましたボドゲ福袋 in バトンストアコンパイントがされておりましたいやこの時点で2回の1個とコマコが4つ入ってますよね楽しい楽しいカメラオッケーとオッケー役者オッケー用意スタートはいどうもみさんこんにちは監督ラボの監督です明けましておめでとうございます この動画ではですね、バトンストアさんのボトゲ福袋1万円分を開封する動画となっております。監督ですね、昨年もですジェリージェリーカフェさんとイエローサノワリンちゃんの動画を2本出しました。 で、今年もですね、買っちゃいました。でね、昨年のボドゲなんですけども、まあ、やっぱコロナの状況でですね、まあ、結構売っちゃったんですよね。で、なぜ今年買うのかと言いますと、遊びたい今回ですねえ、通販で購入しました。え監督が購入したのは1万円なんですけども、他にもですね、5000円、2万円、3万円、5万円、10万一番でかいのは20万円のものをですね、え販売しております。ボトゲ福袋を開封していきたいと思います。 こちらの段ボールで届きました。こういった形でですね、梱包されておりました。この時点でもうでかいの1個と小箱が4つ入ってますよね。楽しい、楽しい。 ちなみになんですけども、インターネットで注文したんですけども、備コーラーにですね、持ってる商品の名前を書くと、被らないように配慮してくださるというですね、もう素晴らしい対応ですね。このバトンストアさんはですね、スタッフ厳選のボードゲームが入っております。えー、入ってる商品定数は、えー、福袋によって異なるというわけですね。えー、見た感じ、5個入っております。1万円分のバトンストアさんの福袋を開けていきたいと思います。 えー、まずはですねなんかこの変な形の変な形ついたりす礼か何でしょうかねこれは絶対ね持ってないねドロッセルマイヤーさんの法廷気分嘘か本当か裁判気分推理と直感のお手軽裁判ゲームおなんか面白そうゆるゲーらしいです年齢が8歳以上時間は20分から30分でルールは簡単よし人数は4人から6人当たりじゃないですかこれ 推理と直感のお手軽裁判ゲーム法廷気分被告の証言は嘘か本当か果たして裁判長の判決はドロッセルマイヤーさんの法廷気分一番ちっちゃいのに行こう一番ちっちゃいのに行こう。 多分傷つかないように防止してたもんですけども、いや、思ってないね。ニムと。名前は知ってるぞドイツナンバーワンのカードゲーム。えー、二人から10人までプレイ可能、時間は30分で8歳以上がおすすめです。簡単なルールで10人まで遊べます。ドイツナンバーワンのカードゲームなんで間違いないでしょう。ニムと。数々の賞に輝く、ドイツのナンバーワンカードゲーム、ニムと。簡単なルールで10人まで楽しめる、カードゲームの決定版。 はい次行きましょうえーとではですね2番目に大きいものですねポンポ ン,、えー ザ, ンーえー、ザ・マインド・エクストリームえ何これザ・マインドもう飽き足らないあなたへザ・マインド・エクストリーム2人から4人で時間は20分で8歳以上の方、えー、カーは120枚なんか不思議な感じこのパッケージいいねよしこれもいいと思いますフランス年間ゲーム大賞2019を受賞しドイツ年間ゲーム大賞2018にもノミネートされた 話題のベースタセラー「ザ・マインドはもう遊びましたか遊んだならその上の上級板であるこのゲームがおすすめですどうぞより奥深くなった「マインドの世界を満喫してください えー、続きまして最後の小箱ですはい2番目に大きなものですねはいああこっちああ何かこれ知ってるぞフェストプレイなんてしないよゾンビとバナナこれ知ってるけどね持ってないんだよねやったことないしね1分から5分あいいね2人から10人までで13人以上の方ですね、えー、こちらもですね持ってないんでいいと思いますこのゲームは理不尽勝敗がめちゃくちゃなことで決まるのみんな知ってるし大好きだよねゾンビや海賊 宇宙船テーマが加えられれば面白くなること間違いなしさあバラナナもあるし最大速度で楽しもうぜラスト行こうこいつがね重たかったんだよはいこちらちょうどいい感じの箱にぴったりと収まっておい重たいなこんな重たいおお何このお重量感がすごい開けていきましょう 何が出てくるのかな、はい。はい、パリス。えーとこちらはですね、これ超対策じゃん。こちらはですね、90分で2人から4人ゲームですで12歳以上が対象となっております。パリスこちらが入っておりました。じっくりやっていきたいと思います。パリは今まさに世界で最も美しい都市の一つへと大きな変貌を遂げています。 エッフェル塔の建設を得て1889年にバンコク博覧会の開催を成功させたパリはベルエポックと呼ばれる華やかな時代に突入しましたパリにおいてプレイヤー達は19世紀後半のパリの街で最も美しい建造物を購入しようとする不動産投資家の役割を担います はい、ということでですね、バトンサーサのボードゲームを開けてみました。入っていた商品をおさらいしますと、えまずは、え法廷気分え。続いて、ニムとザ・マインド・エクストリーム。テストプレイなんてしてないよ、ゾンビとバナナ。そして、パリス。 はい。というわけでですね、全部で5個のカードゲーム、ボードゲームが入っておりました。この後ですね、ちょっとやっていきたいなと思います。作品はですね、えっ、ー、と、スティーフィーの動画をで作りましたので、この中でちょっと面白いなと思ったものは、動画にして出していきたいなと思っておりますので、えー、もしそれも興味があるなって方はですね、チャンネル登録をしてください。というわけでですね、ボードゲー1万円分を開封してみました、えー。ではまた次の動画で会いましょう。